うん。お、湖っぽいのが見えた。あ、あれが白樺湖だ。おお、ていうか、この辺結構赤くない。 入ったった。じゃあ、入ったね。方始めてきたよ。あ、すごい。スズキ。は、うん、思い出した。なんか音鳴ってない。 メロロディロードだなんかバイクじゃ聞こえないっていう話だったと思うんだけどななってたよえなんかラップみたいな「プープープープー」みたいな<笑>薄スキがなんか「いやえー!」 すごい。壁、壁だね。山の壁。これはこれで綺麗だよね。あれかな、あの建物。展望台となんかちょっと軽食とかあるよね。 トトスポットやどどいいとこあるかなあっち端っことりあえず行ってみるこれは、うん、あっちかあっちだねあっちっていうかやばくないアルプスはあここ 左側がすごく綺麗だな左側がいいね<笑>めっちゃいい絵だね 雑誌とかにも載ってるポイントかな。ね。すごい広大ですな。 戦場が原っぽくも見えるねえ<笑>和田峠茶屋松本の年これまっすぐにいいんだよね ベロア素材、可愛い、愛です。買います。買います。買います。本当にいいよね。うん、これはこれは欲しいと思ったマジで。うん、ね, そうなんでね、ちょうどこのなんていうの。 ダメだ<笑>お土産。そばが案外かさばったなそうなのよなんかお世話になってる人にってなんか歩んでいるとさあっという間に じゃあ結局、ナビ通りに行くしかないのか。 和田トンネル。うん、いいね、せろのブリブリって音があああ。本当だ、やばいやばいやばか<笑>しかも見えねえ<笑>。てて<笑>いや、もう本当に。 ゆっくり行くね。和田峠ってやつ、これが。和田峠トンネルって書いてあったぐらいだからね。 おやきおやきおやきあやっぱ有料ド路の看板出てんねじゃ、まきでいこっかね 来てまもなくですあずみこれ海運動だなあずみ堂あずみ堂わかんないなあ、これだーこれ左だタリヒーね左入ろう左入ろうあ、なんかいい感じのお店ですね なんかちょっとしたモールになってんだね。ねあ、すごい。もう明日正面がもう色々になってるんだ。それもなんかちょっとお土産みたいな売ってるよ。やだもう入んないよ<笑>、うん。行ってみましょう。 変わわっっったたメニューかあるね、うん、きのこファンデューは終わっちゃったよしょっぱいのと甘いの食べようかな。ね 綺綺綺麗麗麗だだだだだね、ねそそっち、ね、綺麗だよめっちちよめゃ綺麗じゃじんんえ、ねねねねね、ハイイウェイ温泉ってあるえこのの中にあるのあうから入ってく 寒いしねせっかくだからね珍しくないハイレェ温泉って初めて見たんだけど行きましょう行きます。あそこ、ハイレょ温泉。なんと、なん行なんと。う行こう行こう行こう行こう やってるって。最、う、高、んはい、だったね、うん。いや。マジ疲れ取れた。ね とっても良かったですね<笑>まさかまさかここで温泉に入れるとはすごいいい休憩になりましたね、はい、じゃあまたこの後も気をつけて帰りますまた ね, ーまたねーバイバー イ, バ イ, バーイ やばいねいやこんだけ明かりがあるってことはやっぱ都会なのかなねえ「スワチノって書いてあったのノきらめいた「街の明かりがとてもきれいねスワチノ ライトスワッチの皆さん、ゆっこバイク TV をご視聴いただきありがとうございます最後にツーリング土産のお知らせです